今日は上半身特に鎖骨周りのマッサージやっていいいきたいと思います鎖骨周りの筋肉がほぐれると自律神経のバランスが整いますそして肩甲骨もほぐれてくるので姿勢もねとても良くなってきますそれでは是非一緒にやっていきましょうまずは両手肩に置いて大きく回しましょう吸って前吐いて大きく後ろ。 もうね、気持ちいい範囲で、決して無理しないで肩の力抜いて、ふーって回していきますまだね、始めたばっかりなのでミシミシゆったり、コリコリしてる方もねいらっしゃるかもしれないですねそれでいいですよ は, はい、そしたらですね まずは左手で右の脇の下に4本の指入れてここをしっかりとほぐします脇の下ねリンパのね大きなリンパ節になっているのでここがね詰まっていると二の腕が太くなったり肩こり首こりの原因になってくるのでここは、ね、いつもふかふかな状態になるぐらいまでしっかりとほぐしていきましょうでこの親指でここのね脇の下のこの前のお肉 筋肉をしっかりとここもほぐして胸が開くようにしていきますねはいそうしたら今度このまま胸の中心からちょっと右側この3本の指を使ってこのの字を描くようにこうやってマッサージしながら鎖骨に向かって上に上がっていきましょうで鎖骨にこの指がぶつかったらこの鎖骨を添いながら本当に鎖骨をすぐ下ですね下の部分をのの字を描きながらほぐしていきます。でも 肩の方に近づいていてくとちょっとねくぼみがあると思うのでそこはねちょっと奥に入れてでもあんまり入れすぎないで力入れすぎないでほぐしていきましょうはいそしたらですねこのままこの鎖骨のこの溝のところに指の腹を軽く当てて。 肩の方に向かって軽くでいいですこうやってほぐしていきますほぐすというよりも撫でていきますねリンパっていうのは本当にね皮のすぐ下皮膚のすぐ下にあるのでゴリゴリやる必要ないので軽くこうやって撫でるだけで十分ですはいそしたらね反対いきますね左の脇の下を右の手でね指ぐっと入れて脇の下しっかりとほぐしますこの親指と この4本の指を使ってこの前のこの筋肉ですねここもしっかりとほぐしてここの肩がね開くようにここの筋肉もしっかりほぐしますはいそうしたら手でこの膝ちょっと 2,3 センチ入ったところここをのの字描きながら ほぐししていきましょうで胸の前こうやってやるとすごく痛い方っていうのはいつもねすごく頑張ってらっしゃる方とかあとは緊張してらっしゃる方とか忙しい方とかすごくここ硬くなりやすいんですねなのでもし痛かったらあいつも頑張ってるんだなと思って優しくほぐしてあげると毎日やってるとねどんどん痛み取れてきます で, でこちらねちょっと溝になってますよねこの肩のここの部分ここを指でしっかりとほぐしていきましょう そうしたらこの鎖骨の上の溝指の上溝指腹軽く撫でてあげますねで鎖骨はここの部分が一番老廃物体全体の老廃物が上がってきてここから体の外に出ていくところなのでここが詰まってるとどうにもこうにもね 老廃物が体の外に出てきませんからおしっこになってなのでここはねいつも通りが良くしてあげましょうでここすることによってたったこれだけですけど顔のむくみとかも取れてくるしあの肌のトーンもねすごく一段上がって明るくなってくるのでたったこれだけですけどぜひやってみてください、はい、それでは最後もう一回肩タッチしていただいて吸って上から吐いて下気持ちよく回していきましょう 大きな呼吸、胸に入れてはいそれで鎖骨と胸の前がほぐれて肩甲骨もほぐれたところで最後、胸と肩甲骨さらにほぐしていきますね。両手後ろで組んでおへそ背中に引き込んで腰反らないようにしていきましょう。その状態で拳をお尻から離離せせればてて吸って 吐いて肩の先端床と平行に三センチぐらい後ろに移動しましょう。肩甲骨グーッと寄せて息を大きく吸って十ホールドします。十九八七六五四三二一ゼロ吐いて両手前で背中を丸めましょう。あともう一回いきますね。 骨盤立てておへそ背中に引き込んで両手後ろ拳お尻からちょっと離せれば離して離れなかったらそれでいいですよおへその力抜かないで肩の先端床と平行に3センチ後ろに移動肩甲骨ぐっと寄せて息を大きく吸って109876543210口から吐いて両手前です はい、いかがだったでしょうか。こちらのリンパマッサージ、鎖骨周りがほぐれることによって、むくみ改善にもなりますし、胸の前がほぐれて、肩甲骨がほぐれるので、綺麗な姿勢になっていきます。そして自律神経も整うので、更年期症状もどんどん良くなりますよ。はい、こちらのチャンネルでは、更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する、簡単にできるストレッチ、マッサージ、エクササイズ、